こんにちは、アブです。今日はですね、一般のサラリーマンをやってみて、えー、プラス5年間リモートワークをしてみたんですけども、実際違いはどうなのかって話をしていこうかと思います。えー、僕自身が昔サラリーマンとして、えー、働いてました。でそこから、えー、リモートワークをして、えー、フリーランスになって、リモートワークを完全にリモートワークで今5年目になりました。実際フリーランスをやってみて、会社員との違いはどうなのかっていうところをセキュ ラ, ラに お話ししていこうかなと思います。メリット、デメリット。やっぱ実際やめて後悔はあるのっていうところも深掘りしながらやっていこうかなと思います。えー、僕は今5年目でフリーランス、プラスリモートワークをしています。で、今会社を作って、フリーランスなんだけど、会社を作って、事業として回してると。で、完全リモートで仕事をしながら、世界各国転々としながら、今は日本全国ですね。いろいろワーケーションという形でいろんなところを回ってるというタイプです。えー、プラス、 え、もう完全にね、リモートでやってくるんで、あの、スマホでほぼほぼ仕事をしてるような人間です。で、じゃあ、かたや、その前は何をしてたかっていうと、普通の、普通の一般的なサラリーマンだったんですよ。で、サラリーマンだったんですけども、どんな仕事をしてたかっていうと、銀行で、普通の銀行員をしてました。 で、実際、一般業務したりだとか、営業ってよくありますよね。飛び込み営業もしましたし、法人の営業だとかっていうのもいろいろあるんですけども、まあ、接待ゴルフしたりだとか、接待飲み会だとかしてるような、本当に普通の、普通の銀行員でした。普通の会社員ね。なんで今日は、普通の会社員と、プラス、普通のリモートワーカー、5年間やってきたリモートワーカー、じゃあ実際どっちがいいのって言った話ですね。 え、押していこうかなと思います。もしね、興味がある方は、えー、見ていただいて、プラス、いいねボタンを押していただいてとか、あとは、チャンネル登録もお願いします。えー、まず、えー、メリット、デメリットを今日、分けながら話していこうかなと思うんですけど、皆さんどうですかえ、会社員やってみて、あ、こういう風にあるなとか、ちょっとな、接待のみ解がめんどくさいなとかっていうのもあるかなと思うんですよ。で、今日は、こういうところを、僕もね、過去を振り返りながら、あ、これこれ、あったあったとか、え、これ分かるっていう風に、共感してもらえると、すごい嬉しいかなと思っています。 えー、まず、一つ目、一つ目なんですけども、会社員のメリット。何だったかっていうと、振り返ってみると結構あるかなと思うんですけども、実際僕がえ会社員だって良かったこと。何かっていうと、もう必ず給料がもらえるってことなんですよ。これ、月に一回必ず給料がもらえる。これはもう超安定してていいなと思います。まあ普通に会社員されてる方であれば、まあまあ普通普通って思うかと思うんですけども、フリーランスだとかリモートワーカーやってると、やっぱりね、 必ず給料がもらえるってめっちゃありがたいなって思うんですよね。例えば、自分が風邪ひきましたと。で、1ヶ月のうち30日のうち、10日間しか会社に行けなかったってなった場合でも、ほぼほぼ、月給ってもらえるじゃないですか。まあ、もしね、不愛制の会社だったらちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、ほぼほぼもらえるわけです。20万円の給料もらっていたとしたら、20万もらえるし、30万もらってたとしたら、ま、10日、え、回行ったとしても、え、20万、30万もらえると。 いうところはめちゃくちゃでかいですよね。リモートワークの場合、何が悪いかっていうと、まあ、えー、やっぱりその、給料はもらえるんだけれども、ちょっとね、あのー、自分の場合が多かったり、フリーランスやってる場合だと、やっぱり自分が仕事しないと収入にならないんで、目減りしていくっていうところが、やっぱり、えー、リモートワーク、フリーランスのデメリットですね。で、リモートワーク、逆に、リモートワークのメリットって何かっていうと、えー、自由な時間がすこぶるあることです。 自由な時間が山ほどあること。これがやっぱりメリットですよね。まあまあまあ、皆さん、ね、リモートワークやられたらとか、リモートワークやってみたらわかるかなと思うんですけども、えー、自由な時間が超あるっていうのはやっぱりメリットです。で、どういうことかっていうと、やっぱりリモートワークって生産性が落ちるとか、ちょっとね、あの、集中できないっていうふうに言われがちなんですけども、なんでかっていうと、拘束されないんですよ。僕の場合、リモートワークって、ああいう、あの、デスクバイク使って、えー、仕事したりだとか、こういうちっちゃい、 椅子使って仕事したりだとか、あとは、えー、家の外に出て、カフェで仕事したりだとか、コワーキングスペース利用したりだとか、あとはね、えー、カフェだとかっていうところで、いろいろなところでできるわけですよね。そうなってくると、やっぱりもう、自由な時間もあるし、集中も、えー、え、いろんなところでしないといけないしってところがあるんですが、これがすごい良くて。どういいかっていうと、逆に、いろんなところに行けるんです。すごいリフレッシュできるんですよ。 僕の場合、もうね、一つの場所でね、あんまり集中できないタイプなんで、人の集中力って大体20分って言われるじゃないですか。一つのことに対して20分ぐらいしか集中できないけど、えー、会社員の時、僕会社員だった時って、一日10時間ぐらい机の上に、机, の、えー、机に座って、で、仕事してたんですよ。デスクワークの場合ね。 それってもう一日10時間もこうやって仕事なんかね集中できるわけないじゃないですかでもそれを虐げられていたというかやらないといけなかった状態だったんでまあある程度拘束力はあるんだけどまあ集中してるように見えてなかなか集中できてなくてミス連発したりだとかっていうこともね皆さんもあるかなと思うんですけどもそういうことが起きてたというところでいくとリモートワークってすこぶる自由な時間があって仕事も選べるっていうところはやっぱりやっぱりねやっぱりメリットなんじゃないかなと思ってます で、正直リモートワークって生産性落ちるんじゃないの集中力ってなかなか続かないんじゃないのっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけどもここにちょっとした面白い研究がありましたキャリー・マクゴニガルさんの著書「スタンフォードの心理学講義実がうまくいくシンプルなルール」っていう本が 有名な本があるんですけれども、そこにちょっとした面白い、えー、ね、ちょっとリモートワークって生産性って上がるんじゃないのっていう研究がありました。えアメリカの、そこで紹介されている本の紹介されている研究なんですけれども、アメリカのミネソタ大学で行われている研究によると、天井が高いほど、天井が高いほど、抽象的でクリエイティブな考え、思考が呼び起こされるっていうような研究がなされています。で、プラス、どういうことかっていうと、要するに、要するにですよ。えー、例えば散歩してますと。 天井が高いというか、もう天井がないですよね。散歩しているような状態の時って、結構歩いたりすると、アイデアがね、パッと浮かんできたりすることってありませんか。例えばこういう狭い部屋にいる場合っていうのは、ちょっとね、あの高速力というか、ちっちゃな場所で、うん、ギューッとされているような感覚になるんで、アイデアだとか思考力っていうのは浮かびにくいのではないかっていうような研究なんですよ。 で、逆に、逆にですよ。また個室のような閉ざされた空間では、えー、具体的でより精密な考え、思考が呼び起こされるってこともえ研究で言われていますと。 この本によると、そういうふうに言われてるんですけれども、こうした狭い部屋に行くと、逆に精密な考えだとか思考力が上がっていくよっていう話なんですよね。これが結構面白いなというふうに思っていて、さっきも言ったように、例えば散歩してるときってよりクリエイティブな思考が上がるんだけれども、逆にこういった拘束力のある場所。で、事務作業をするとより生産性が上がるってことなんですよ。ということは、テレワークって生産性が上がるか下がるか、 で言うと、答えは仕事によるってことです。テレワークで、例えばね、事務作業をやりたいときっていう場合は、こういった狭い部屋で集中してやるのもいいんだけれども、よりクリエイティブでアイデアを引き立たせるようなこと。例えば YouTube の構成を考えたりだとか、例えば Twitter の投稿だとか、他にはブログだとか書いてる僕もするんですけれども、そういったところでやるときには、 逆に外が広い、天井が広いような空間でやるとより生産性が上がっていくと。なんでテレワークは生産性下がるよっていう風に言われてるかと思うんですけどもそういう風に言ってる方っていうのは逆にちょっと天井が広いところで事務詐欺やってしまったりだとかこういう狭いところでクリエイティブなことを考えようとしてしまった時に起こるのではないかなというところです。僕の場合は結構使い分けていてよりクリエイティブ。 というかね、思考力を上げたい時には散歩だとかランニングをしながら、えー、考え事をしたりしてますそうすることによってやっぱ天井が高くなったりというかやっぱり散歩したりだとか瞑想したりする時ってすごいより脳がクリアになりますよねそういった感覚を持ちながらやると結構生産性が上がると、まあ、要するに、えー、使い分けをするのがすごいいいんじゃないかなというふうに思ってますというところでは、まあ、テレワークって生産性実は上がってるんだよというところですね で、ここからは会社員のデメリット、リモートワークのデメリットの裏側の部分をちょっと紹介していこうかなと思います。えー、会社員の場合、えー、デメリット。僕は何を感じたかっていうと、違いを言うと、やっぱり給料が上がらないってことなんですよ。これが一番の僕のネックでした。どういうことかっていうと、例えば、えー、初任給、だいたい20万円。日本の平均初任給ってだいたい20万円と言われます。20万円しかもらえないわけですよ。1年目ね。 2年目どうなったかっていうと、21万円ぐらいになるわけですよ。たった1万円しか上がらない。えー、まあまあ僕の会社の場合、5000円か1000円かぐらいしか上がらなかったんですけども、まあ、要は20万もらって1年頑張ったらに20万1000円、20万5000円ぐらいしかもらえなくて、それをずっと積み重ねていかないと、給料上がっていかなくて、例えばえ出世して、あの同期の早い子だったら出世をしてっていう風な形で、ちょっと給料が上がって、 で、手当もついてるみたいなのあったんですけども、やっぱビビったるもんなんですよ。20万が25万ぐらいになるようなケースだったりとかして、そんなに上がらないなっていうふうに思ったときに、これいつになったら、いつになったら年収1000万ぐらいになるんかなっていうふうに逆算したわけですよね。そうなってくると逆に、やっぱり、あの、上に上がらないといけないし、上に上がるためにはいろんなしきたり、 いろんなやっぱりその出世コース、出世街道だとか出世にまつわる人事とのやり取りみたいなところを通らないといけないってなってきたら、いやこれはちょっと厳しいなと。そんなにあのやる気もないし、そんなわざわざその接待、あの内部接待じゃないですけども、そのいろんな人に用意し用意い し, ょして上がっていくのはちょっとなっていうようなあの会社の仕組みだったんで、これはんーちょっと向いてないなっていうところがあったんで、えー、デメリット。 にししてみました会社員ってね、やっぱり組織でできてるよね。組織の中の人事評価だとか、組織の中の成績を重視しないといけなかったりするんで、そこは結構難しい。難しいところですよね。っていうところで、ちょっとまあデメリットかなというところです。でじゃあ、実際リモートワークしてどうなったのか。まあ、気になるところであると思うんですけど、気になる給料なんですけれども、えー、もうぶっちゃけて、えー、結果から言うと、えー、給料はもう10倍以上になりました。もうそれ以上の話はちょっと言えないんですけど、まあ、他の動画でも言ってるんですけども、 リモートワークした場合、生産性は落ちるっていうふうに言われがちなんですけども、僕の場合は、爆上がりして10倍以上になってると。で、フリーランス、副業してとか、あと会社を作って、事業として経営をしてっていうふうになってくると、ま、全然10倍、20倍、100倍、ま、全然可能かなというところです。もちろん逆もあり、あり得ます。え、僕の場合、初任給、20万円か。 20万円だったんで、二十万円なんで、年間にいくと240万円ぐらいの給料だったんですよね。銀行員時代は240万円の年収だったんですけれども、そこから10倍、20倍というふうになっているというところですね。ってなってくると、まあまあまあまあ、全然、あのー、会社員のデメリットはリモートワークでメリットになるのかなというところですね。で、リモートワークのメデメリット。デメリット。逆にリモートワークはどういうふうなデメリットがあるかっていうと、えー、ちょっとね、やっぱ交流の輪が、 狭くなる。交流、人脈が狭くなるっていうのがあります。これがちょっとデメリットですね。リモートワーク。なんで、交流が狭くなるかっていうと、やっぱり、あの、仲のいい人と友達になる。仲のいい人ばっかりと集まるっていうことがあるんですよね。えー、もう例えるなら、あの、サークルと同じような感じですかね。大学のサークルって、やっぱりサークルに所属していればその子たちと仲良くなるけど、そうサークル外、 の人たちとはなかなか仲良くなれなかったりとか、そ, のそもそも会う機会がないっていうような状態が、えー、あるかなと思うんですけども、それと同じように、やっぱりリモートワークをすると、やっぱりい つ, もとのいつもの友達か、いつもの友達の友達ぐらいの輪しか広がらなかったりするんで、交流が狭くなってきて、で逆に人から得られる情報だとかがちょっとあの乏しくなるっていうのが、 デメリットですこれがねちょっとしたデメリットなんですけれどもやっぱり家で仕事できたりだとかこういった形デスクバイクで仕事できたりだとかあとはちっちゃい椅子であのちっちゃい机で仕事できたりするんでほとんど家出なくても完結するというふうになってくるとどんどんどんどん自分からアクションを起こさない限り人脈がどんどん減ってくるというのがありますでプラスみんな一般的な えー、ことを言うと、やっぱりフリーランスだとかリモートワークってマイナーなわけですよ。ニッチなわけですよ。なってくると、なかなか友達を作るっていうのが難しくなってきて、えー、孤立してくるっていうところが出てくるのかなというふうに思ってます。だからこそ僕もフリーランスのコミュニティ作ったりだとか、福岡でね、コミュニティ作って200名ちょっとぐらいのグループ作ったりだとか、まあこれも失敗したんですけども、それ作ったりだとか、で、その次に作ったのがオンラインサロン。流行ってるオンラインサロン作って、まあこれが超面白くて、 これが良かったんですけれども、オンラインサロンを作って、えー、みんなで海外行ったりだとか、えー、日本で実際にスキルシェア合宿みたいな形で合宿をして、えー、僕が持ってるスキルとその人が持ってるようなスキルを、えー、シェアして、教え合うっていうような会をしたりだとか、っていうところをやったり、あとはね、この1月になって、あの福岡のグルメイベントをしようかなと思ってて、まあ、正ちょっと少人数でやるんですけども、少人数で集まって、 グルメの食べ歩きをしたりだとかっていうふうなことを今後していこうかなと1月やるんですけども、その時にね、まあ、また超面白いゲストを呼んだりだとか、結構有名な人だとかも来るんで、そういった人たちと交流しながら少人数で意見交換して、より、ね、面白く活動するにはどうしたらいいかっていう話をバンバンするっていう感じです。なんでデメリットとしては、リモートワークのデメリットは、やっぱ交流が狭くなるんだけども、そこをあえてデメリットを分かった上で行動して、 打開してていいいいいくっっううここととともででできるんでリモーートワークめっちゃいいのかなというところです今日は一般社会人と一般の会社員とリモートワークをしてみて実際どうだったかメリットデメリットを比較してみましたいかがだったでしょうか皆さんね多分リモートワークやってみたいなとか会社員どうなのっていうふうに思ってる方もいらっしゃると思うんですけれどもこれ聞いてどうだったかなというところですね